自然とたるもの油断は禁物なのですが、ここに来ると、つい気が緩んでしまうのです。 せいどうされましたそんなおかしな顔をして差し支えなければもう少し寝てもいいでしょうか とりあえず起きてって嫌です私はもっと寝たいですそれにこのベッドあったかくてふかふかで気に入っているのです 先生が何と言おうと私は寝ます。